お願いいたしますお待たせいたしましたそれでは関東林長島嶋谷からお聞きください それでは本林を始めます 基本演技は5つ初めの演技は流しと呼ばれるもの切手で担当を差し上げ一旦手のひらで接し親指と人差し指の間から竿をじわりじわりと1 5センチほど下ろして持ちこたえる技です 次の演技は平手と呼ばれるもの関東を手のひらに乗せてゆ か, かとはざし上げてみせる力強く豪快な日本技です<音声>次の演技は 反響 を, を, を, を, を, <音声>を掲げやすく最も覚えやすい 上げた関東を流しでまっすぐ首の付け根に下ろし軸足の竿刀を一直線にするのがポイントです。 体を程よく横に傾けてバランスを保ちます一の基本演技の中でも 都会说都会说都会说都会说 小的歌唱的歌唱的 卫生的六生的卫生的卫生的卫生的六生的卫生的卫生的卫生的六生的卫生的卫生的卫生的六生的卫生的卫生的卫生的六生的卫生的卫生的卫生的六生的 もう一つ担当に欠かせないのがお囃子です広場後方のやぐをご覧ください笛と太鼓が3人1組となって刻む担当独特の本林は祭りの雰囲気を盛り上げるだけではありません刺し手が重さにぶっと耐える時 大見えを切って観客の拍手に応える時その華やかな演技の一瞬一瞬を支える林方の名演奏にもご注目ください。 可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑的可笑 小的快哨的快哨的快哨 六块一瓶六块一瓶 赵大的小大的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 六分钟六分钟 どっ<音楽> 秋田からやってきたっす、今日の秋田は雪降って真っ白だそうです、来る時も除雪しながら長くず入ってきたんですけども、東京・埼っ県あったのスな。そしてまだ天気いいこと、秋田と全然違うっす、これは夏のお祭りですけど、この関東の名前、大若といいます、大人用の関東、大若。 この他に小若、洋若って小っちゃいのもあります今年はまたあの3年前のようにですね280本を超えるような関東を出せればいいなと思っています昨年は本当に無事に開催できたのは本当良かったと思っています大若の長さ 8m ーーあります今の杉竹という1 m 2 0センチあ る, ある杉竹をどんどん足していって高くしていくんですけど毎日ですね 東京ドームのこの天井さん、何が乗たのこれ、関東でねえかなと思って、そんなわけないですよね。いずれ14、15メーターまで伸びます。はい。重さが50キロあります。焼灯の数が46個ついてます。中には、本物のろうそくを入れて、その火をつけてやる夜のお祭りです。今日は本当ありがとうございました。<笑>ではですね。 ここで完登 を, 締 め, をして締めたいと思います私が1回練習しますので覚えてくださいよーどっこいしょどっこいしょどっこいしょっしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょよっしゃんしゃんしゃんこれで締めますでは皆さんもご一緒にお願いしますよー どっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょどっこいしょよっしょよっちゃんっこいしありがとうございました秋田の夏の夜空を彩る琵琶湖の輝き優卜想軽快な話し力と技が織りなす華麗な演技の数々270年を越す長きにわたり 築き上げてきた伝統はこれからも確実に次の世代に受け継がれていくことでしょう秋田関東祭り本番は8月3日から6日の4日間ですぜひ今年の夏は秋田においでいただき迫力ある演技を間近でご覧ください皆様のお越しをぜひお待ちしております秋田関東祭りの皆様でした大きな拍手をお送りくださいありがとうございました